はい、太郎です。はい太郎ですということでね以前ねポリックス15っていう海外の強い育毛剤ミノキシジルっていう発毛成分が 15% 入ってるっていう育毛剤を使ってみるって動画を上げたんですけどそっからね一違う… 1ヶ月やってみましたで1ヶ月の経過を毎日写真に収めていたので。 その経過を見ながらねちょっと説明していきたいと思いますまあね1ヶ月でどんだけ入るの実際ね、自分的には期待してませんでしたなのでとりあえずね1ヶ月の経過ご覧くださいう<音楽> はい、太郎ですということでこちらでございます現状報告見せたいと思います現状報告っていうかとりあえずねまたこんな感じです、はい、でもねなんかねよくよく見るとわかるかなよく見ないとわかんないんだけどこの辺にこの辺にすげえ毛が生えてんだよこの 生え際メインにやってんだけどこの辺から垂れてきたやつがこの辺の毛穴に入って、この辺から毛が生えてきてる。だからワンチャン俺こういう、こんなデコになるかもしれん。こんなデコ<笑>。<笑>で、なんだろう、その産毛自体は多いんだけど、この辺、なんかあんまり変化がわかんないんだよね、個人的に。デコが狭くなったなっていう変化もわかんないし、実際あ。だからなんかね、この辺とかはやっぱ、 生えやすいいのか分かんないけど生えててきたなって感じですよどうでもいいけどこっち生えてほしいこっち生えてほしいこっちらへんは生えたかなって感じあとやっぱりめっちゃヒゲとかが濃くなってそのやっぱ毛自体がねすげえ濃くなったなって思いました分かんないけどその腕毛とかには大きな変化はないんだけどやっぱその顔付近の眉毛だったりとかこのヒゲだったりとかすごい生えやすくなったなってことは実感しておりますはいということでま だ, まだ実際3週間目で大きな変化はないっていうかまだ ちょっとね、産毛が産毛が増えてきたくらいの変化しかないのでもう少しねまだあるので続けていきたいと思います。はい はい、といいととうことで、ご覧いただけまししたでしょうかということで、ょううかとといこあ今ちょっと実際にお見せするんですけど見れるあやばいもうバカ殿みたいになってる、はい。ということでこんな感じなんですけど実際ね実際ねそんな変わった感じはしないと思うんだけどこれね写真で見ると分かるんだけどよくよく見るとこの辺のブブ毛が尋常じゃないくらい生えてきてて鏡で見て見るとめっちゃ分かるんだけど。 この辺とかもちゃんとね毛が生えてきてるんよこの辺とか1ヶ月中ダーマペンを使ってやったのは実際は何回だろう5回くらいかな5回くらいでその他はちゃんとちゃその他はこうやってマッサージするくらい軽くマッサージするくらいだったんだけどその1ヶ月でこんな感じになりました多分ね3ヶ月くらいやればだと思うんだけどもうちゃんと生えていくんじゃないちゃんとした毛がね ちゃんと長い、こんくらいの毛になって生えていくんじゃないかなって思ってて今ざっとねこんくらいのこんくらいの長さが一番長くてこんくらいの毛が生えてますここにねでこの広さは多分ねあんな分か変わんないかな変わんないか な, な, いかなその服、その副作用ではないんだけどあヒゲとこの鼻の鼻と顎のヒゲとそしてこの辺のコッペとかの毛穴からもなんかね あれが、毛穴からも毛が生えてきた眉毛も処理が大変っていうかすごい毛の生える毛の生えるペースがすごい速くなってきてだからね多分こっちに塗ってるんだけどその毛穴とかいろんな血管とかの作用を通ってこの顔とかもバッていろいろねなってるんだともう分かんないけどすっげえこのもみ上げとかの毛の生える量がすごい 前,、ま、前とかさ普通にヒゲ なんてマジ1週間そら1週間とか2週間に1回剃るだけでよかったんだけど最近なんてもう2日くらい2日とか3日に1回くらい剃らないと生えてきちゃうみたいなめっちゃ柔らかいひげだったのに最近もうこう触るだけでジョリジョリするくらい硬いひげになってきてああこれ絶対これのせいやんと思ってるんですよはいま元々毛は薄い方だったので、まあ いい1か月レビューはこんな感じで使い勝手はね別に悪くはないんで痛みとか副作用も特に出なかったので良かったと思いますはいまあ男性の方参考にしてみてくださいよかったら使ってみてくださいと い,、はい、ということで太郎でしたはいということではいということで太郎でしたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ僕の楽しみは どと